映像の皆様カメラを持っている方踊り子のベストショット 笑顔であれば大丈夫振りは忘れても大丈夫です笑顔ではいましょう映像の皆様ご声援よろしくお願いします僕たち栃木県真岡市から参りました い去。<音楽> 皆様ありがとうございます栃木県もう菓から参りましたもうかかぶきですいいよーっここまでだから黄色いラインまで来たらいいです最後まで頑張って踊りこまらぬ黄色いラインがゴールラインだから 最後まで。